こんにちは、G、です。今回は Mac でラズパイ OS を動かすというお話そのままでは動くわけはないので仮想化ソフトを使います仮想化ソフトは Mac 上で Windows や Linux などを動作させるための X8664 エミュレーターのことですね 仮想化ソフトで有名なのはパラレルズ、VMware VirtualBox です。パラレルズは市販ソフトでコーレルの子会社であるパラレルズが販売しています。12000円ぐらいですね。VMware は仮想化ソフトの草分けであり最大手企業です。半年ほど前に ブロードコムの参加になりましたが、買収額は8兆円以上とのこと。VMWare Fusion の名称で販売され、1万7000円ほどです。ただ、個人利用については無料で利用できます。ありがとう。バーチャルボックスは、オラクルがオープンソースとして開発しています。 GNU ライセンスで公開されており無償で利用できますそこで無料で利用できる VirtualBox と VMWare Fusion を使って Mac 上で RaspiOS を動かしてみます VirtualBox から始めます画面の公式サイトからダウンロードできますただしここでダウンロードできるのは 6.1.14 ですがこのバージョンはうまく動作しませんでしたそこで最新版を探してダウンロードしました画面のサイトです Mac 用なので画面のイメージをダウンロードディスクイメージファイルをダブルクリックしてバーチャルボックスパッケージを起動します インストール自体は単純ですが動作前に Mac のリスタートが必要ですそれから画面のサイトから Raspberry Pi デスクトップイメージをダウンロードしておきますバーチャルボックスを起動します新規アイコンをクリックして仮想マシンの名前をタイプタイプは Linux バージョンは d e b i a n 6 4 b i t を選択して続きボタンメモリーサイズは 4GB ほどで十分ですが実施例では 20GB にして続きボタン仮想ハードディスクを作成するを選び続きボタンをクリックハードディスクのファイルタイプは VDI のままで続きボタンストレージは 可変サイズを選んで続きボタンハードディスクのサイズは 30GB 以上にしてください作成ボタンをクリックで終わりですが細かな設定が必要です続いて設定アイコンをクリックシステムアイコンをクリックしますチップセットは ICH9 を選択 IoAPIC を有効化とハードウェアクロックを UTC にするをチェックプロセッサータブをクリックしますプロセッサー数は4にします PAE-NX を有効化と NestedVTX を有効化をチェック次にアクセラレーションタブをクリック純仮想化インターフェースは Hyper-V を選択 今度はディスプレイアイコンをクリックビデオメモリーは最適値がわからないので最大値の 128MB に表示倍率は 200% にこれは作業の効率化のためです OK ボタンで設定は完了です起動アイコンをクリックここでインストールする OS ファイルを指定します フォルダアイコンをクリックしてアッドボタンをクリックダウンロードしたラズベリーパイデスクトップファイルを選択してオープンボタンスタートボタンをクリックしますバーチャルボックスのウィンドウが開き青いウィンドウが表示されたら矢印キーでグラフィカルインストールを選んで Enter ーキー インストールが始まりまりす。言語はジャパニーズを選択パーティションディスクの画面では g u i d e d u s e e n t i r e d d i s k を選択して Continue または Enter しばらく Continue のクリックが続きます WriteTheChangesToDisk では Yes を選択して Continue でもこれって d e b i a n 11のインストールじゃないのラズパイディスクトップはどうなってんだ d e b i a n インストーラー経由でインストールしています。もう少しお待ちを。インストールザグラブブートローダーオンハードディスクでは Yes を, を選んで Continue。 デバイスフォーブートローダーイン d e r Installation では devsda を選び Continue 画面が変わるので d e b i a n GNU Linux で Enter これで ラズバイデスクトップの初期設定画面が表示されます画面の指示に沿って国名キーボードの選択とユーザー名パスワードをタイプアップデートは後でいいのでスキップしリスタートボタン話が前後しますが画面右のウィンドウで 仮想マシンの管理を行います。左側のウィンドウが仮想マシンですラズパイデスクトップが立ち上がりましたスクリーンコンフィギュレーションを起動してモニターサイズを調整します初期状態では 800×600 ピクセルなので少し横長にしたいと思います 1360×768 を選択して適用ボタンアップデートをターミナルから行いますネットアクセスの状態が目視できるからです仮想マシンでもネットアクセスは問題ありませんね メインメニューを見ていきましょう当たり前ですがまんまラズパイ OS ですブラウザーで YouTube 動画を見てみます ちゃんと動いてるように見えますが 360p 動画で途中で音が消えマウスキーボードが聞かなくなりましたどうにもならないのでパワーオフして再起動もう一度ブラウザを起動したんですが今度はクラッシュしてしまいました うーん、OS の様子は見れるけど使っていける状態とは言い難いですね。今度は VMWare をインストールしてみます。画面のサイトで登録すると無料のライセンスが受けられます。Create an account をクリックして必要な項目をタイプして登録。 ログインしてメールで送られた確認コードを入力するとダウンロードリンクとライセンスコードが画面に表示されますダウンロードした DMG ファイルをダブルクリックしてインストーラーを起動 インストール後 VMWare が自動起動しますラズパイデスクトップイメージを VMWare にドラッグし続けるボタンをクリック OS 指定画面では Linux が選ばれているので Debian 1064bit を選んで続けるボタンブートファームウェアは LegacyBIOS のままで続けるボタン 終了ボタンをクリックして仮想マシン名をタイプしますここではラズバイ OS として保存 VM ウェアウィンドウが開きますので矢印キーでグラフィカルインストールを選択して EnterJapanese を選んで Continue ボタンまたは e n t e r パーティションディスクの画面では 変更なしでコンティニューしていきます Write the changes to disk では Yes を選択 Install the Grab bootloader to your primary drive では Yes を選択 Device for bootloader installation では Div/sda を選択 インストールが終わりラズパイデスクトップの初期設定画面になりますカントリーユーザー名パスワードを入れてリスタート再度立ち上がったら仮想マシンメニューからシャットダウンを選びますメモリーなどの設定をするんですが仮想マシン動作中はできないので。 設定アイコンをクリックしてプロセッサーとメモリーをクリックプロセッサーは2コアにメモリーは 4GB にします次にディスプレイをクリック 3D グラフィックの高速化をチェックしますハードディスクをクリックして ディスクサイズは4 0イトにして適用ボタン詳細をクリックしてサイドチャンネルの緩和を無効にするをチェック以上で設定は終わりましたので起動アイコンをクリックします はじめにモニターサイズを変更しておきますスクリーンコンフィギュレーションを起動して少し大きめで 1680×1050 に変更して適用メニューはこんな感じですかなり軽快に動きますね 今度はブラウザーのテストです。 重めの動画再生でこれ 1080p50fps です。 普通のフル HD は全く問題ないですね。 うまく動作するようなのでちゃんと仕上げますまずは日本語入力のインストール画面のようにタイプしますツールもついでにインストールしておきます日本語入力を確認しておきます 仮想マシンメニューに VMWare ツールのインストールという項目があります私はすでにインストールしたので画面では再インストールになっていますがこのツールのインストールは必須とされていますが初心者には少し難易度が高い時間の都合上ここでは解説しませんが 画面のサイトに詳しい情報があります。仮想マシンメニューの USB と Bluetooth から Mac に接続している USB がマウントできますこんな感じリブレオフィスも試してみましょう 結構いけるというか問題なく普通に使えるレベルです仮想化とは思えないそれで調子に乗ってマンジャロも入れてみました仮想化する OS にも相性があるんだと思いますがマンジャロめちゃくちゃ快適です ササクサク感をご覧ください。 まとめですバーチャルボックスは残念ながら期待外れでした設定には試行錯誤があってラズパイデスクトップでは不安定もうちょっと頑張れです仮想化はオーバーヘッドがあるので重い遅いは覚悟の上でしたが逆に VM ウェアにはちょっと と感動。設定が簡単で想像以上に動作が軽い Mac で常用決定ですねあただ VMWare が動くのは Intel Mac だけですよ。仮想化ソフト久しぶりだったので今回は本当に勉強になりましたご覧いただきありがとうございました 動画が長くなったので今日は短い孫との会話ゼレンスキーっていつも半袖だけど寒くないのかな戦時下で国家元首が元気な様子を見せるのはすごく大事だろうそうなんだラーメン屋さんと同じだなって思ってたではまた次回。